わおこれはリザードじゃないなこんだけ壊しまくればハルクにも自慢できるぞさあコナーズどこだ無事だって合図をくれよ